結婚線を見て結婚の時期を判断する技法は最もポピュラーでほとんどの人が知っている常識となってきています結婚の時期を見るだけではなく夫婦となった後の関係がどう変化していくのかを見ていきましょう結婚線の他に運命線や太陽線を交互に見ていきますできるだけ右手を重要視してください簡単にまとめ簡潔にわかるようにした内容です まずは結婚戦ですが結婚時期の説明は感情戦に近いほど若い年齢で結婚する上に行くほど蛮行になると周知の内容です結婚戦のみでの結婚適齢期鑑定は大雑把で不確かな面があります結婚の時期を詳しく知るには運命戦の視線が重要となります 県宮からおきる線があるか確認してみてください流年から測る年齢に運命とも言える人と結婚をするという表示ですこの視線流年法が正しい年齢を示します結婚線がない人は結婚できないというわけではありませんただ性的な衝動感情が起きにくい人であることを教えています夫婦関係はそういう意味では変化の少ない味気ないものになるでしょう 結婚線が2本3本ある人は再婚すると言われていますが必ずしもそうではありません性的な魅力がこの時期に再度醸し出されることを示していますパートナーはそのエネルギッシュさについていけずに疲弊してしまう傾向がありますその線が長いと愛情が一方通行で嫉妬心が起きやすい人です愛情が憎しみに変化する傾向を持っています 結婚戦が上向きになっていると結婚することにより財運が上がることを示しています相手を褒め盛り上げるのに長けています太陽戦とつながると芸術と話術がマッチし人を喜ばせる才能が開花しますパートナーと共に気づく財は莫大でしょう線が下向くや次第に愛情が冷めていきますそのために財運が低下していく危険があります惰性で生活をする腐れ縁夫婦になるでしょう キレは結婚の破綻となるかパートナーの死亡を予見していることを示しています長い線で太陽線とつながりは地位や財産を失う借金を作る夫婦関係を示しています細かい線が多数存在するのは親や子供、親族へとパートナー以外にも細やかな愛情を持ち合わせています生活面で笑えるような失敗を重ねてしまうでしょう夫婦ともにおちょくちょいです 下に多数はミスが絶えません。浅はかな思考と言葉のあやが原因です。パートナーとの関係に失望の大き目にあってしまいます。先が二分かりは、パートナーとの意見の衝突があり、意思疎通の乱れが起きやすいことを教えています。あまりにも先が長いと、性格の不一致による離婚は確実でしょう。起動します。 愛情が消滅しているにもかかわらず世間体や金銭的な面で縛られ離れられない姿になることを示しています十字門は第三者が介入したことでもつれた関係になり破綻が起きます反転は些細な問題で恋愛友情が破綻することを意味します島門は過剰なまでの意見の対立により破綻します しまいずれも愛情が破れることを示す不吉そうです互いに阻害し合っては協力し夫婦喧嘩しては離れてはくっつくという仲が良いのか悪いのか他人からは理解できない関係を持ちます運勢的にはあまり良いとは言えない線です結婚しても障害が起きい関係が破綻する表示です お互いに協力し合わない相手の立場を認めない共有し合わないのが原因です関係を維持していても心は通じ合いません夫婦関係は長く続けることができないという表示です結婚しても恋愛関係は続きません嫉妬と妬み憎しみに変わりやすい傾向が強いからです幸福を感じることができませんお互いに何かしらの劣等感を持っているのが原因です 婚約者以外の人と深い関係を持ってしまう運勢があります。つながりがないと、夫や妻を騙し続けて、二重結婚の生活をするという表示です。合致すると、その年齢で一つに生活が収まるということを意味しますが、幸せになるとは言えません。二つ線は、気症という一種の病気を教えてくれます。 家族や友人恋人以外の他人のことに愛情が向いてしまうために悩み苦労する運勢です相手はそこまで深く考えていませんパートナーとの衝突は家族以外の他人の問題で悩みすぎるからです詐欺や裏切りに遭い大きな損害を被りやすい人に騙されやすい性質を持ってしまっています夫婦間トラブルの原因は見込み違いによる無駄な出費金銭問題です 男性問題で失敗します思い込み勘違いしやすい思考癖があります考えも浅はかですこの年齢に大失敗をする危険を表示しています真実の恋に憧れ異性を追いかける傾向があります浮け相手として遊ばれやすく本当の恋が実らない思いが達せられず反問とした運勢に向きがちです男体結婚生は 結婚の時期を示す線ではありません愛情という感情に目覚め異性を求める行動に動きやすい時期を示す線です女性にはとても意味合いの強い重要な線ですが男性にはほとんど重要度の低い線です感情の動きと結婚というものは別物です結婚線の概要が確立した歴史を振り返るとどの国においても男性たちに都合のよい思惑が組み込まれているのを感じます